親子で始める低山俳句たった20分で絶景立原湿原で身軽に九十散歩の紹介です<音楽>、えー、九十とはですね、まあ、九十連山の一応略称として使われることもあって、えー、さらにですね、まあ、九重山と書いて 九十三、えー、久しいに住む山と書いて九十三というまあ単独の山を指すこともありますまあややこしいですね、えー、駐車場についてですえっ、ー、と駐車場は長蛇丸ビジターセンターの前がまあおすすめですがやっぱりあのシーズンの時はですねもう登山客の方でこちらいっぱいになりますので道を挟んだ 向かい側のです、ねまあ、レストラン山並みの周りの駐車場にも止められます、はいえー、長者丸ビジターセンターについてです、えー、長者丸ビジターセンターには、えーまあ、登山客向けの地図もありますし、まあ、今回あの紹介する舘原湿原 の,、ね、の地図もあります、えー、それ以外にも、えー、きれいなトイレやですね えー、とキッズコーナー、まあ、日本なんかもあったりするんで、まあ、親子連れにはおすすめですね。 舘、えー、原湿原の散策についてちょっと紹介します、えー、モデルコースがですね3つ用意されてましてまず、えー、と絶景コースが20分ですね1周満喫コースが40分、えー、草原もりもりコースがなんと80分です、えー、特にですね登山用の装備が必要ないので、まあ、身軽にですね、まあ、空中の絶景が満喫できます えー、おすすめは、えー、絶景コースプラス、えー、展望台か一周、えー、満喫コースです、えー、このです、ね、展望台がです、ねまあ、テーブルとベンチもあってちょっとまったりできるんですよね <笑><笑><笑>あもうもう、えー、最後はちょっとソフトクリームですえー、まあ館原しつのですね散策が終わった最後は、えー、レストラン山並みのですね、えー、1階にある、えー、カフェキスミレでソフトクリームを満喫しましたソフトクリームと、えー、コーヒーは最高でした えー、今回のこの長者丸のですね、ハ原湿原の、まあ、身軽な九十三歩、こちらの動画、参考になりましたら、チャンネル登録、お願いします。